じゃあ、実際にこれをロードしてやってみましょう。そして、えー、っと、ここ、ゴミが出ますけど、これはまあ気にしない終わったら Ruby を一回終わって、ls すると、ここに t.ppm というファイルができています。で、これを見る方法はいろいろあるんですけども、 では、今度はまた GIMP を使って t.ppm を見てみましょう。GIMP の t.ppm の、Android &ね。Android サイズが多くないと分かりませんから、サイズを多くしますよ。 ここで赤い点が1個だけありました。今、赤い点を1個打つ、180の場所に赤い点を1個打つというプログラムだから、これでいいわけです。じゃあ、ジ、えーんとはめまして。まあ、動かすた時には、こういうふうにいちいち IRB アアを止めないと止むように、窓を2つ使った方がいいかもしれませんね。 で、えー、この1個の赤い点ではあんまりよく見えないので、えー、もうちょっと長いプログラムです。今度はマイピクチャー1なんですけども、マイピクチャーはですね、X を80から1個ずつ増やしながら120まで変えながら、X80 の場所に、えー、00200。今度は真っ青ですかね。真っ青な点を連続的に80から120まで打つ。まあ、40、41個ですか。じゃあ、 で終わりましょう今度はちょっと似合うから、こういうふうに横に青い線が引けます。なんで横に引けたかというと、x を80から120まで変わったで、x が80から120まで変わったので、横の線になったら。 では、演習問題なんですけども、えー、垂直または斜めの線も吹いてみる。それから、幅3の線も吹く。まあ、ヒントがあ線を複数使って、長方形や正方形を書く。で、その中を塗りつぶす。塗りつぶすわもんね。X 方向と Y 方向に、くまなく繰り返すとその中を塗ることができます。まあ、考えて三角形を書く。 まあ、塗りつぶすのはちょっと工夫が必要ですけども、まあ、三角形です、ね。その他、好きな図形や模様は色を表現する。まあ、自由形です。ところで、上の練習では、マイピクチャーの中にコードを追加してーセットを出すことを想定していますが、場合によってはメソッドを追加す、もっとたくさん作ることがいいかもしれません。それからーセットはですね、下に行くほど Y が大きい。 という普通と違う向きになってるので、そこも注意してください。で、y 時間が上向きっていうのを慣れてたら、自分で y 時間が上向きになるように、プログラムを変えてもいいですよ。さて、さまざまな図形を書くときに、グラフのように x を変えながら y はヘッを計算して、 X と Y で P セットしようとか考える人が多いんですけども、実はこの方法で輪郭線を描くのはあんまり良くないです。まず X や Y を整数にしないといけないです。そうするとすね、この、滑らかな曲線ってのは整数にするとこう、ガタガタで飛び飛びになるんですね。しかも、えー、こう、間が空いてたりするので、あんまり綺麗にできません。そこで別の方法としてですね、この円を塗りつぶすっていうレーダーを見てみます。 そのためには、このフィルサークル。これもフィルサークルはですね、x0、y0 を中心とした半径などの中を REV の色で塗りつぶした運を作れます。それはどうするかと。x は200 times、y は200タイムズ、y は0から190まで全部。その中でそれぞれ x は0から290まで全部。ですから、えこの、 画像の範囲全部について、えー、y と x を全部変えながら試すんですけども、その時に、円の中に入ってるっていう条件は、これ x0、y0 の実質でしょここがアラートですから。入ってる条件は、x-x0 の次乗を足す、y y 0の次乗が半径の次乗えー、二グラフの三角ですよね。えー この事情たくこの事情がこの事情以下だったら円の中に入ってわけ円の中に入っているときだけは B セットで色を塗る。入ってなければなります、ね。こうすることで、この円を中の全部色を塗ることができるわけです。説明が書いてありますし、塗りつの説明もありますけども、今お話しした上ではこうですね。